ね「そんなにしゃべらなくても」「私はしっていられるから」「もう会えない気がして」「誰。 約束なんて何もないけど変わらない二人で永遠。 別れ際言いかけた言葉にもう会えない気がした一人歩く街中がにじんだキャンドル 全てを捨てて行けない私がいる口に出さない優しさが痛い窓の外も雪に変わって そしてあの時素直に言えなくて